あの色人によってねいろいろ違うんですよねであの転換っていうのが、まあ、僕が考えてるのはこの次の次の足ねこう一番嫌なのはこ こ, こじゃなくて来るだからいなくなって四角で自分が安定してるそ う, いうそういうのが大事で こ, う こ, うこうやってやってたらやられちゃうんだからだからいなくなってこう安定して次何でもできますよ 次次、準備してるっていうから資格資格入ってね彼女の資格入って次ですってそういう感じ で, で姿勢が大事いろいろやり方ありますこう相手をこう詰めてきてねでこの手を止めるっていうそういう方法もあるねとそれからこうこう僕みたいにこうあちらどうぞっていうねそう い, ういろいろ形形ありますけどまあ そういうこと転換は難しいですよね、転換、転換難しいの、これ次は彼はこれ引っ張り込んで、バカって、ああ、でそれ膝とかね、ああって、ここにいたらやられちゃうんだから、だから武道だからね、武道だから、そういう学び、どういう学びがあるかっていうと、僕の気配を消して、ほら、気配、気配がバレてたらばれちゃうんだから、これやられちゃうんだから、ね、だからここの気配を消さなきゃいけない。 俺センサーだから彼のセンサーこ持ってきたらせ こ, このセンサーのねセンサーでこれどういうふうに出てくるかそうそうそう ど, どういうふうに出てくるか分かってるのこれ分かってるのそのためにこうにつかんでんじゃないつかんでもしねこうきたらもし俺はこうか変わってきちゃうよとかいろいろ考えてるのつかんでくる手手でこうやってワわあンワンしちゃうの だから、これバラバラしちゃったらバラさないことが仕事なのだから同じことしか言わないんだけど同じことしか言ってないんだけどバラしちゃったらバラしちゃったらこれやられちゃうのやられちゃうの武道だからや武道だからバラさないのこ こ, こ, こで資格入っちゃったのいつの間にかで彼は何にもして 予定通り、予定通りだ、置いといたら来ちゃうんだよ、予定通り置いといたら、だから予 定, ど予定を外さなきゃいけないの、予定を外して、ぼかって、ぼかって、予定が外れちゃったって彼は思ってるわけ、あ、あ、予定、こうやって、こうやって、こうやって、予定通りなんだけど予定通りなんだけど、予定外されちゃったの、だから僕が、<笑>僕が予定外されたら、これ、できるのね、<笑>そういうふうに、<笑>武道だからさ。 ゲームと同じよゲームゲームと同じだからまあまあまあそういう話それでいろいろ形があってあのそういうそういうね知らんぷりしてるのバラさないのここに彼はセンサーだからだから気に気にしないので資格もらってるのだから彼がこれ使いたいもしくはこっちの手使いたい時は力抜いてボカってくるんだよね で来るときにはこういうふうに入っちゃってくから来ていいよ来て来たときはできるのかな何でもできるってそういうふうにやっときたいわけ準備しだから安定してろって言ってるのこういう風に入ったときに安定して次のことができる次の総括入ってきたらできるんだよねでそういうふうにやりたいのね そ, そ, れそれが学びなの<笑>難しいんだけど同じことしか言わないんだけどね大丈そういうこと 新しいしてるけどね、同じことしてない。<笑>まあそういう話。でそれうね今度、今度、今度、今度、今 度, 今 度, 今度掴みに来たのを上と下、上と下ね、上と下上つけさ。だかみ下にたしたらここに捕らわれてたら上上げよを取ったらこうなっちゃうんだよ。あれは上上げも勝ってるんだから。だけど掴みに来た瞬間だって。ほら 中みに来た瞬間だったら上上げても分かんないのバレないのバレないようにやってんのバレないバレないんだよほらバレないでて直しな投げちゃったんだよそういう風にやりたいわけでで上と下あるからじゃあみんなケイマして今度は今度は下に落とすのね今度は落とすあの下に落とすんだけどこうやっつけてやろうと思うとねやっつけてやろうと思うと上例えば上でいやこいつやっつけた けらんないいやっつけらんないの彼の方が強いに決まってんだから俺の方が弱いに決まってるじいちゃんだしあの<笑>年も<す><笑>彼女で彼女体格いいよね俺体格っちゅうんじゃね何だっこないのこれつかまれちゃってんだからだから線の話っていうのね線の話つか み, みに来た時になんよつかみに来た時に関係ここをやっつけてやろうと思ったらやっつけらんないの でも本体をやっつけれるのこ う, こういうとこ、こういうとこ、こういうとこ。ほら。線でやっていくから。彼がつかみに来たの、決断したの。決断してこの手つかみに来たの。でも僕は付き合ってないの。このつかみに来た手に付き合ってないの。こうやって。それをやっつけて、反発してやっつけてやろうと思ってないの。つかみに来たのを利用して、ほこういうところ。あ、ごめん。こういうところね。こういう中心っていうかな。そういうところをこうやって、こうやって。 見せてんだけど見せてんだけどこれ餌みたいなもの釣りの時に餌使うよね待ち合するよねおいううに見せる餌なの餌にパクンって食いついた時にはつけてんのそういう風にやったやった方がいいのやるのが共通なのだからパクンってパクンっていい餌だおいしいよって俺が強かったら強かったら彼は来ないの でもあ弱いこの手やっつけれると思ってるの彼はねだから取りに来ただからこの手はなるべく弱い方がいいそして持ちやすい手にしとく持ちやすい持ちや持ちづらい手だったら来ないんだか ら, だから持ちやすい手にしてああした時にはポンってこれ中心もらって四角からで上の上今は上やったのね今度は下今度は下の時はこうた時にポンって お尻の下お尻の下ここここが一番弱いのだからどうするか と, いうとこうに入ってきてここに落とす下にただ下 に, ただ下にただ下にバクンって来た時に下に落とすまただただこれはしちゃってないんだよ下気 に, 気にしてたら気にしてたらつかまれちゃうのああつかまれて突き出したのあっねこれ引っ張り込まれて引っ張り込まれて突き出しち だから、引っ張り込まれないの落とすので線なの線に線に入ってるの線に決断した時に後ろに入ってるそれで下に落とす真ん中真ん中、ま、こうやっちゃったらダメだよ真ん中ね真ん中ね自分が安定してるそして後ろ入って下に落とすただこだけ。タてただこタやコだ け, だだけだ。上と下あるからね違う 上と下っていうのは一番難しい の, あの上と下しかないからだから横っていうのはあるんだけど上と下が一番基本ねであの取りに来たのは近くに入って上かした上かしで最初のうちは千田あのまあ相手のだとか言ってんだけどこう決断彼が決断して取りに こ, こう決断してさ追いついてから決断してからそれから取りに来たね取り これ難しいのすごくこれ極意なのだからすごい難しいのだから難しいから最初持たせてで本当待ってれば来ちゃうのああ来ちゃうんだけど待っててね言ってから何かやってんの そ, そ, それがそれじゃないと形を覚えられないから初めから線はできないよさあ初めから俺 ど, どうしようかって思っちゃうんだからできないの普通はね うまい人はできるけどうまくないんだからだから せ, せんでもらうっていうのはみそなのだからそのもらうためにもらうために稽古してるんでしょだから最初からはできないの最初からは無理な無理なのせんでもらうのはだからそういう時は持たせてそれから転換してでいい位置来ていい位置来て絶対来ないよってこれね来ないよって で待ってりゃ来るよ。待ってりゃ来るのね。待ってるの。だけど彼は待っててくれてんの。受け身の立場だから。受け身の立場だから。こうやってゃ っ, っ, った時に待っててくれてんの。それから下げて落としてむ。そう。彼は本当だったらやられちゃうんだけど、相いつの稽古だからできるの。待っててくれるからね。受け身の人が待っ て, てくれる。そういう稽古をしたいの。 えー、と最初のうちはだからうまくなれば線だからねこう来 た, 来た時にこうも ら, もらってからこうこうやってできるのかもしれないんだけどそれはできないから最初は待っててもらって待っててねそれから四角りましたそれから落としましたそういうふうにやってるでしょそ う, そ, う そ, うそういうふうにも考えてほしいわけで四方投げっていう形があるの四方投げっていうのはまっすぐこの正中線正中線でやります 近くこれねこっちの手嫌だからここにこれ帰って来ちゃうのねだからこの来ない位置にこ う, こういう風に入ってきてちょっと来ないよね来ないしてもしても当たってもそんなに来ないで四角もらってそれでまっすぐ上げてそれで回ってこういうふに折り た, たんでまっすぐねこれが面て形で四方ないこれ手 本本当当はは。来来るるんんだだよ。よ。終わっっちゃったら来るんだよでも待っててくれてるからこういう風に入ってまっすぐ入るでほら表の形表に入ったからね今度は裏の形裏は裏に入るの後ろお尻の方にそしてまっすぐこういうふうにちょっと待ってくれるから そ, そ, ううそういうのがあの潮投げの形塩投げの形を使って稽古 ね、表と裏こう 裏, こう 裏, 裏, 裏に入る裏に入る裏に入って待ってれば来るんだけど来る前になるべく早く自分のまっすぐ安定して資格もらうそれからいろんなそういうなんていうの学びっていうのはたくさんあるんだけどそのうちの一つ一つねあのできるように少しずつやっていくっいう塩投げっていうのはねこう来たいね 資格もらったので彼の資格で気にしないで「彼はあちらへどうぞ鏡の方ねあちらへどうぞ」なので僕もあちらの方にどうぞで彼を、まあ、見ついてると言ったらおかしいけどあちらにどうぞなのじゃあ彼ここ取りに来たんだよねで彼はここを中心に取ってなんかボカってこの手使いたいのだからここに来るのねここ で, であちらにどうぞのあちらで鏡の方なの彼もあっちの方に行っちゃったの 僕の こ, こがずれちちゃゃっったたから、の。で僕は安定してたでお互いにあちらどうぞ。それから技自由に技っていう形ねそういう形だからでこの四方投げの形いろいろあるんだけど場所が離れてくるとこういう四方投げを基本として形基本な形だから。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 ようはなんだけど同じ技なんだけど、名前が違うの。難しいんだけど、こうやって、こうやって、こうやって、こ, っ, て こ, っ, てこっちに入ったら、入り見投げなの、入り見投げ、入り見投げ、やって落とす。で、こうやって、こうやって、こうやって、上げて、こうやって、こうやって、ね。で、入り見投げなの。こうやってで後っ、後ろ入った、後ろ入った。さっきはこう、潮投げやったの。で、これ、この手、この手。 こ の, この手こう回らないで、そのまま下げてきたの、そしたら、ね、手法、なんでよ、お手返しますで、技の形、技の名前が違うっていう形ですね、だから、いろんな稽古をやって、いろんな場所、場所、いろんな場所使、使って、いろんな場所を使って、いろんな、いろんなこと、いろんなこと、いろんなこと、いろんなこと、いろんなこと、いろんなこと、四方投げ。 こう、ね、一気見投でい、いろいろ、なんでしょう、いろんなとこさばいて、いろんなことやってみて、いろんな相手、相手が待っててくれるから、待ってて、待っててくれるから、待っててくれるから、こっち行ってみよう、あっち行ってみよう、こっち下がってみよう、こっち出てみよう、こっち入ってこいよう、いろんなことできるの。 あの、バトルじゃできないんだよね、バトル、喧嘩してたらできない、いや入る前にやられちゃうのか、そうやられちゃうんだから、だから、入る、入るの、どうやったら入れんのそういうことを考える余裕が待っててくれるから、もう待っててくれる、やらないで待っててくれるから、できるの、そ う, そういう形、ね、で、いろいろ待っててもらって。<笑> 待っててもらわないで、そのだんだん待たないでもできるように、だんだんと 待, たな待っててくれているのはすごく嫌じゃないだから待たないでもできるように、千で、来たら、千でもらって、もらって、こういうにやりたいっていう、そういう話だよね。待ってて、ああ、待っててっていうんじゃなくて、待たないでやる、そういう、だんだん練習を重ね て, そううて、そういうふうにやっておく、そういうろ形いろ。あの今の 分ってみたのなんとはそういうのうやってみましょう受ける人がちゃんと待ってくれるからねあのいいんだけどねあの例えば内側に入るの内側に入るのねこうやって入ったらこの手空いてるでしょボカってきちゃうの膝も来ちゃうの こ, この手この手をこの手を殺すためにこの膝を殺すためにはじゃあどうしなきゃいけない こう戻っちゃったらもうちょっとだったら腰回ってきてボカってやられちゃうのほら、うん、だからこの手を殺すためにジャズをどうしましょうかって言ったら相当に出してんの出しててほ ら, から回ってきた時に回ってこの手使おうと思って回ってくんだよね必ずね回ってきた時に出してるから回ってきた時には落としてるってそういうふうにやりたいわけそれで彼の片手を殺してるわけ これもう全然待っててくれるからといってさ終わっちゃったらやられちゃってんだからやられちゃって当て身入れてああ当て身入れたら大丈夫ですよ っ, って殺してればいいの彼をねでも殺してこっち入ろうと思った瞬間にやられちゃったのよだからダメなんだよだから常にこの片手を殺すためにこの手をこういうふうに出す手が腰が回ってくる前に落としてるってそれが大事なのそういう うういうことを学んでほしいわけいろいろなことやって、えー、と楽しいからいいんだけどねあのでもそ う, そうじゃないとこうやってこうやって待っててさこうやってやったらさサービス受けになっちゃうの彼サービス攻めやさんだって思ってるんだやっぱりね彼ね多分ね本当はだから崩したい崩したいのじゃ 崩, しとこ崩してほら崩しておきたいのこれ伸ばしてなかったらほら回ってきたんだあれ やられちゃうんだから。これ伸ばしてるからこうほないの来ないで、このここの位置で自分がいるこの手が使いたいんだから、この<笑>手を使いたい。膝を使いたい。反撃したい。そこかに痛さやられちゃうんだだからやられね。だからこっち見てろって言ってんの。こうやってこの手でこの手でこの手でね。この手を防いでるって形で足止めてんのいい位置来てんの？ あんまり来ちゃったらやられちゃうの<笑>取られないようにこうやってだからだからだからだからできるってなそういう学びがあるわけだからいろいろねじゃあちょっとえー、っとうちみんな楽しくてやってたんだけどちょっとみんな見てるとさ こ, うこっちの手考えないでこうやってやってからこの手考えてちょっとやってやってみようやってみようちょっとね ちどうぞはいじゃあ次やりますよはい<笑>次やりましょう難しいですよあのいずれにしたってねこの何で何で一つ一つの技にそういう学び学ぶべきことがいろいろあるわけだからこう来た時にこうね転換してこう彼を向こうへどうぞってやったのと同じこっち側に来た時はこっち側をねこね こっち側にどうぞってやってるからおへそが向こう向いてこのおへそがこっち側向いてたらこの手つくのこの膝も利くのでも お, おへそが向こう向いてるから入れるっていうそういう形ねおいこの手引っらなくなってるし殺してんのこれがこうふう風にしたらやられちゃうんだからだからそういう話だからこの手を使ってこのこの膝を止める 膝膝ねえなのね、こ, この手を使って膝を取る、このパンチを止めながら、この手を使って、それから、使いながら、パンチを止めながら、こうやって下に落としてくればなるとか、そういう形ね、それから、外に出てパ、パンチ、膝とかくるのをこれで止めながら、こうやってくればさっきと同じ形になるよね。 でちょっと外側、こう内側入るのはむずも楽しいけど、こうやって、こうやって、難しいこれこれ。これを出すことによって、これをこっち向けたいの。これを出すことによってね、こういうふうに。で、この瞬間だったら、瞬間だったら、から向こう向いていくから、こっち入っこの瞬間、いいよ、こういうふうに入れると い, かという形ね。で、これも同じ。これも転換してもいい。 転換して、振り返ってくる瞬間にパッてこ の, この左手左手とか左膝あ右膝か右手この手でこの手を防ぐ防ぎながらこうい う, うに入ってきてあんまり近づいちゃうとやられちゃうから<笑>やられないぐらいやられないぐらいで持ち帰ってこう出てきちゃうとかねまあそれは自分で考えてやるしかないんだけどあの まあ、そういう話だから今度は今度は外へ外にこうのこの手を使ってこの手この手この手足これを止めてこうやってそして出てきちゃうそうするといいよねう内側に入るんじゃなくて内側に入ったのは難しいからこうやって内側に入るの難しいからだからこういう風に入ってこうや入ってそてういう形ね じゃあちょっと外に出るあのね難しいのね難しいよね難しいから面白いのねあのダーフイのねいろんなやることあるでしょだからあの全然終点が見えないのねだから何十年やってもダメなのだから死ぬまで一緒やってんだよねまあ い, いや<笑>それこうやばいのねやばいのこ う, いうこでで止めたんだけど止めたんだけどああ 足とか場所とか自由じゃないで、こっちからこういう風に入ってたらこ、一挙になるの、ね。一挙の形。わかるあの、じゃこれと、最初は止める、止める目的でこう来たんだけど、こう来た時に、こうね、こういう風に止めて、足が入ってくると、一挙の形になるの。で ここう、ね、こう、うう、ね、足くるのはこういうふうに止めて止めてそれでこう来たそうすると同じ形なんだけど同じさっきこう一旦離れてきたんだけどこれが近づいてくるとオフに来るのかと。この手この手がほら来るんだよね来るのだからここテンションかけてこうにほらかからないようにあのこ、パンチが効かないように 言っ て, もらってくるからねフッて大このテンションをかけてこのこれね来るのね来るのだからテンションをかけて場所をもらってそしてこうい う, うに出してくるそうすると一気の形でこれ何の違い 場, 場所が違うだけなのやってることは同じなの全部同じ、ね、やってることは場所の違いだけ 一工をやりましょうっていう話ねで3軒3軒こういうふうに来て3軒こっちから入ればこの肘がこの内側から入れば1軒の形こっちから入れば3軒の形この形さっきやったのはこういうふうに来て3軒の形が割と楽この手でこう止めたらねこ の, この肘そしてこういうふうに落としてくれば3軒の形でしょ これがこう来て、こっちから入ってこういうふうに来たら一挙の形裏のは形になってたけど頭から頭の方に入れば三挙の形<笑>ばやばいってこうやばいってこう三挙の形<笑>やばいってこういうふうに入ればいい一挙の形、ね、形, 形はだから場所によって違うってう話。 やってることは同じ。やってることは同じ感覚でやってんの。同じ感覚でやった方がいいの。一挙は一挙の形、えっ、ー、と、こうだな、あだなって、や, やらないで、同じなの。あ一つだから。小手返しも同じ、地方内野も同じ。全部同じ。で、たまたま場所が一挙の形になれたから、 一挙の形になったのそういうふうにやってほしいんです、ね、まあ、まあ、じゃあやりましょうじゃあまのねちょっと見てこうこうでしょうこのこの手この一挙の時ってさあみんなこうこの肘をこ う, いうふうにやっちゃうのこれはなんでこ う, いうふうにやっちゃうのかなって思ってるのねで僕もそうしたんですよあのこの手止めたいのだから押してないのこの手この手を止めたいだけなのほら、まあ、止めたいだけなの。 で、自分がこの肘押していかないで、押していかないで、こうい う, うに入ったの、場所を奪うの、こ う, う, うに、押してないよね、ここで、こうやって押してないよね、みんな一挙の形だと押しちゃうのかっ押しちゃだめなんだよ、押さないのがコツなんだよ手を、だから最初に手を止めなさいって、こういうのに、止めなさいって言ったの。 それで場所もらうの場所もらうの場所もらう の, らうの手手を押してないよ押してないよそういう形なのだからうまくやってそうそうみんな手を押しちゃうから一挙の形の一挙のイメージがそういう手を押す形にイメージがいしみついちゃってんのでも手なんか誰も押してないんだよあのみんな一挙こうやって一挙の形こう押してんのイメージがかる も う, もうどうしようだってやってないからこんなことこんなことどうしようだってちゃんと足を使ってんのかって手なんか使ってないんだよでもみんななんだよね YouTube とかそういうの見てるとみんな手使ってるように見えるんだよねまあまあまあまあいいですあまあ、いずれにしても手を使わないようにねじゃ あ, あのね押す癖みんな癖ついてるね 本当はやめてこうやっておおもう押したって彼はサービス受け身で受け身取ってくれるかなそういう練習してるのか知らないけど行かないんだからこうやって腕やったってバだからサービス受け身じゃないのなあ体体やめたよってそれで体体で見るよ 体, 体で場所を盗むの なだろう手で押し倒すんじゃないの重心をもらうの彼の重心彼の重心で彼一番なくなっちゃったから倒れちゃったのそういうふうにやりたいのねじゃあいいよ今度さこ れ, これやめてやめるのにこっちのこっち入るょっとやめるんだやめるこの押すのやめて押すのやめて押すの押す の, 押すのやめて押すのやめてこっち向いて だだけ、位置だけの違いこう来たのあこう来たの場所もらったでしょさっきね手で出てきたのやめちゃうのやめち ゃ, めちゃってほらやめちゃうのここやめちゃうのやめちゃって場所だけ石だ場所だけもらうの場所場所。あのね<笑> 2つあるのこれねこっち側に。 こ僕が入ったのはこの手やだね嫌だけどちょっと待っててもらってでこういうふうに入ったのういいよ、えー、それとだから こ, こっちこっちもあんのこっちこっちこっちこっちに入ってくれば今の形、ねまあ、違う形でい僕はこっちに入ったでこの途中例えばこ の, この手嫌なんだよね嫌な手 だからこういうふうに持ってきてでこういうに入ってたら腰投げなのこの手をついてながらこうにこうふうに腰投げでこうやってやったらこっちからこっ腰投げなのねな腰乗せるといいんだけどねまあそういう話それが抜けてきたらこういう手これ大事だからこれねこれこれがこれ忘れてこう入っちゃったらやられたゃんこうやってだから本当はこれ膝 こうねっし て, てるのをこうやって取ってこ う,、はいこうね、じゃあ終わりましょうかね終わりましょうじゃあ最初最後そのその、その腰投げでもいいやまあ好きにやってちょっと 5, 5分ぐらいねあの、楽しくやるのが一番コツですからねあの、途中でやめちゃう人いるんですけどあの、途中でやめないやめない楽しくないとやめちゃうからあの、楽しく お互いにね、楽しい。ああ、面白かった。また来ようって。それがね、あの、大事なんですよね。集まんなかったらもう来んね乗ってなっちゃうからね。じゃないとね。まあ、そういう話しいうです。じゃあ、終わりましょう。